はい、会場の皆さん、こんにちはこんにちはかとりしみにおります渡川若隆会和木あいらりと申します本日はですね今後に鎮在いたしますかとり神宮をテーマに演舞させていただきますかとり神宮にはですね十五種類、約七百本の桜の木がございまして桜の名所でがございます来週ですね3月1日に我々そちらで訪問演舞もさせていただきますよろしかったらそちらの方にも足を運んでいただけたら幸いです よろしくお願いします。いまますこれでは参ります桜鳥 Thank、mm -hmm. you.